もっと前出 ま, しょうに出ましょういいですか、じゃ あ, あ、やっぱ後ろ入りきれないから、もっと前行きましょう。ステージから降りちゃいましょう、一番前は。降りちゃいましょう、降りちゃいましょう、降りちゃいましょう、降りちゃいましょう、降りちゃいましょう、降 り, ま し, 降 り, ま, し降りましょう、降りましょう、なんなら、なんなら、お客さんの目の前まで行っちゃいましょう。どうぞ、どうぞそんなに遠慮しないで行ってください。曲, 何曲、愛日本だそうです。日本、愛してます。ラブ。 すみません、つまんなかったです。<笑> い, い, <笑>いい。いい。いい。踊り子さん準備いいですか。<笑>はい、じゃあ、まず挨拶から入ります。お客様に、レい。よろしくお願いします。構え。 はい、直れそれでは第一部、えー、この総踊りを持って示させていただきたいと思います、えー、皆様に感謝の意味も込めまして私の方も地声で掛、えー、け声のかけさせていただきたいと思います踊り子き介行見ていただいたお客様に感謝の